ジャニーズは何がしたいんだいつまで時代遅れを続けるんだキンプリちゃんいないけど疑問符 ?TVR さんミスですか忖度ですか圧力ですか一番見たかった人たちがいないんですけど。見逃し配信の意味、今日の c d t v t v r なんでキンプリ全部カットなの悔しい悲しい理由ちゃんと説明してほしい。ジャニーズグループ。 キングプリンスの扱いをめぐって、またもやファンが悲鳴を上げている。ファンがネット上で訴えたのは、キンプリが出演した2月13日放送の c d t v ライブ、ライブ DBSK。何らかの理由でリアルタイム視聴しなかった、できなかったことで民放公式テレビ配信サービス t v r にて見逃し配信を つまりは再放送を視聴したようだが、特に若い世代はネット視聴をすることが多く例外なく金プリファンも TVR で出演を見ようとしたのでしょう。ところが、楽しみにしていた彼らの歌唱シーンは愚か、トーク場面も全てカットされていたと。これが同局によるジャニーズへの忖度または圧力とするような意図して5人をカットしたと主張するティアラ。 金プリファンの故障が続出しているのです。ネット事情に詳しい芸能ライター。特に、この日はバレンタインデー関連の企画も組まれていただけに、平野耀らメンバーに会えなかったファンの恨み辛みは相当のようだ。 2023年5月22日にグループを脱退、ジャニーズ事務所を退社する平野、岸優太、神宮寺優太の3人と、金プリの活動を継続する長瀬門と高橋山の2人。2022年11月に突然、振って湧いたかのような分裂騒動に、一部ではメンバーと藤島樹林稽子との確実も取り沙汰された。 それだけに事務所に対して疑心暗鬼になる熱心なファンもいる。ジャニーズは毎回カットだよ。納得がいかない一部のファンは何かとカコつけては陰謀説を唱えて SNS にジャニーズ事務所の闇というハッシュタグをつけて事務所批判を繰り返しています。彼女たちにしてみれば、今回の DVR での出演カットもまたやられたという感覚になっているのでしょう。 型や同じティアラでも、忖度や圧力があったとは見ていない冷静なファンも大勢見受けられます。前での芸能ライターが話すように、一部のファンがカット疑惑を騒ぎ立てる一方で、昨日の CDDVDV アロダーキンプリ部分がカットで嫌がらせとか圧力とか騒いでるけど、別にキンプリいじめとかじゃなくジャニーズは毎回カットだよ。 同じく金プリファンと思われる SNS ユーザーから、上記のような指摘も相次いで投稿されている。どういうことだろうか。確かに t v で出演シーンがカットされたのは彼らだけではありません。とは、民放番組の配信サービスに携わる制作スタッフ。CDTV で言えば、 キンプリだけでなく他のジャニーズグループも出演シーンを再編集、全てカットして配信しているはずです。つまりは特定グループに対して取られた措置ではないという。しかし、ただアーティストは配信でも出演可能なのになぜジャニーズだけカットされるのか。その理由としてネットにおける著作権や肖像権の規制があるのだとか。 ネット写真はシルエットや似顔絵に、ジャニーズ事務所といえば、ほんの数年前までネット上でのタレント写真の使用を認めていなかった歴史がある。各種会見の写真をネットニュースに掲載できないのはもちろん、出演ドラマにおける登場人物の写真でさえも不自然なシルエットや似顔絵に差し替えられていた。他事務所よりも厳格に規制してきたのだ。 それでも芸能界に本格的なデジタル化の波が押し寄せると、ジャニーズも遅まきながら徐々に各方面で解禁へ。現在に至ってはタレントによる SNS 発信、グループの公式 YouTube チャンネルを立ち上げたりとデジタル事業に尽力している。そこなんですよ。特に YouTube では、いわゆる海賊版とされる動画を厳しく取り締まっているようです。仮に、 t v で配信してしまうと、出演シーンだけ切り取られて違法アップロードされたり、またコピーされた映像の無断販売につながる恐れもあります。結果、自社が公式配信する動画にも響きますからね。これはジャニーズさんに限らず他のアーティストでも、特に新曲披露の場合は同様に事務所から配信時でのカットをお願いされるケースもあるみたいですよ。 ただ SP 放送となれば多数のジャニーズグループが出演するので編集作業が大変みたいですけど苦笑。前で制作スタッフ。突然のグループ分裂にもやもやするファンの気持ちもわからなくはないが、今一度冷静になってキンプリを応援してほしい。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。